です皆さんこんにちはどうも今日はちょっとロマンチックの話をしたいと思いますこの前私とデートおキャラでデートするの動画はね結構良かったなんですけどその時はねでも日本人とイタリア人のデートはちょっと違くないって思ったそういうイタリア人と日本の違いのデートのいろんな秘密を教えたいと思いますまず 日本人はランチからデートするなんかランチデートとか言ってるんですよねそのランチデートはねどうせも意味わかんないなって思ったなぜというとイタリアの文化だとデートしたい時に晩ご飯が必要んですね晩ごエッチは一緒<笑>一緒一緒 ど, どっちも口が使えるそういうパッション うまい、気持ちいいってな感じがやっぱりどっちも口が使うからなんか例えばねイタリア人とかデートしたいときは。 すごくおいしい晩ご 飯, 飯を食べて気持ちがよくなってデート雰囲気になりますよねでも日本人の友達とか話したら「えそれは嫌だじゃんすぐその後考えてしまっちゃうもん」って言われた時に「えなんでそれなんで嫌だのだってさ、ね、ランチの方がいい男ということだね って言われた時にいやランチつまんないね。って思って。なんか<笑>ののそういうランチがあるから日本人がよくやってるのは？セット バイステップやってるんですねちょっと可愛くてステップバイステップでもイタリア人とするとバディタッチとかすごく多いからランチしにしまったらあれ友達なんて思っちゃうから逆にその後はチャンスがないかもしれないあーまあもう友達でしょみたいになってしまうからそういう大きな違いがありますよねその後はバストレーリが一番ちょっと違い感じしてたんですよね、まあ、私はそこまで気にしてない やっぱり女の子として誰でも女の子として優しくしてくれるのがやっぱりちょっと嬉しいんじゃないかなって思うまずが奇跡を許す一番最初が男が来て「ありがとうぞ」みたいな女の子が座ってくれるまあ大体これは日本人もやってる気がするんですけどその後はなぜパストレービーがあるのが ガ, ガランテリアというんですね多分この言葉が聞いたことあるガランテ でそのカナんタが、そのいたちの文化だけじゃなくて、ヨーロッパは大体どこでもそうですね。女の子を憧れて、母校を選んでください。みたいになっちゃうんですね。だから晩ご飯もうストレートで、パーって、パーってストレートで晩ご飯連れてっていく。だから、その後は、その女の子は、じゃあ、ちゃいませんかになる時に、男は、バーバーバ ー, バ ー, バ ー, バ ー, バーみたいな感じになる。になる 大きな違い<笑>すっげえ大きな違いですねちょっとだけ優しい子するのがいいと思いますそのもう一つの違いがあるバディタッチ そのたちはねあるからとに慣れない人がすげえちょっと嫌だね何触ってんのみたいになっちゃうんですけど日本人は必ずそれはない私の友達と手をつなぐとか多いお母さんもつなぐしハグしたりキスもしたりするお母さんとだからね道に歩くと絶対にと思われてるなーって思っちゃうんですけどお母さんがそれが全く理解ができなくてなんでこんなに恥ずかしいのこの前言われたいやちょっとお母さん道に ね、やっぱり日本人がそういう次のステップは「手をつなぐ」「イエーイ」になるなんですけどそれはね逆にそういうイタリア人がないからもう完全にそのフレンチキッスまでがないと付き合ってるとかチャンスがあるとか全くわからない。 ストレスになるよねそれはスストレスになるよね、分かんないよっていうことでも私はねあじゃあ日本人はよく言ってるのことかえでもイタリア人かっこいいでしょとかってよく言われてるんだけど私はそうと思わないですなんかよくよくあるパターンなんですけどじゃあこっちがいい何人がいいとか、まあ、別には気にしない タイプなんですけど、私はもう元々から日本人こんななに悪いいっって思って思確かにそういうちょっとコミュニケーションとかシャイなところがあるから逆にこっちはね全くわからない私のことは興味あるとか元春みたいが確かにうーん分かりづらーいちょっと冷たーいなんで発酵されてないのって思うけど逆にイタリア人はねしつこすぎる。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 でも好きって言ってくれる瞬間にあってのがあっってのがあ赤くなっちゃうあっほと好きーやなってで逆にイタリア人がもう毎5分ぐらい好き好き好き好き好き好き好き好きって言われるからうんうんうんうんう ん, なんか<笑>うん何かうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう 思ううからちょうどいいバランスんじゃって思うでもやっぱり外国人とか付き合いたいだったらでも昼だけだったらもしかして友達だと思われるから逆に次のステップがあったら「<笑>あれうんうん最初からそのつもりじゃないでしょ」って思うかもしれないです告白<笑>するときにアニメからだと手紙を持って「付き合ってください」とかあるなんですけど例えば。 イタリア人ね、告白する時にはっきり言われてる付き合ってるとか遊びじゃなくて例えばあなたとずっと人生を過ごしたいとかすごくちょっと強い重い意味でボイフェンドとガールフェンドになるでもこっちが付き合って始まったら彼氏というの言葉はちょっとわからないあなんかイタリア人は付き合っても他の人と付き合ってもいいなんか経験みたい 2回2回2回しっ2回もうちょっと時間を経った方がいいんじゃないって言ったことはあるんですよねで確かにそういうはっきりとかしないしでイタリアの方は「好き」と「愛してる」の言葉はあるなんですけど「好き」は友達でも好きでしょだからそれが「ティボイオベーネ」って言うん だ, だ友達でもお母さんにも「ティボイオベーネ」とかって言うんだけど「ティアーモ」は「愛してる」あなたと ずっと人生を過ごしたいあなたたとととずっといたいという意味でも日本が愛してるするなんか愛してるという言葉ってさあんなに言わない気がする言わないよねなんかなんかってさそういう恐怖とか映画の中でめっちゃあなのに自殺が「愛してる」という言葉日本人から一回も聞いたことがないみんな「好き好き好き好き」って言うんだ「好き好き好 き, 好きあなたと好き」ってな感じなんですけど友達同士て彼女 切ってみたいな感じになるからちょっと分かりにくくてやっぱり外人だったらちょっと直接聞くんですねどっちなのってみたいでもあるそれもお気の近さかもしれないあとは結局そのやるちょっとねこっちはねなんかえっと色容を呼んだ方がいいかなって思ってたんだけどちょっとっこういうこういうこういう話は初めて。 でも女の子のファンも結構いると思うのでちょっとねやっぱりちょっと相談しようかなと思ってなんかそういうするときは結構日本人はちょっと大事にしてる気がするんですよねあんまりしないイメージがあるでもイタリア人はねちょっとちょっとそれが慣れないとつらい昼午後晩昼午後晩毎日3回っすよが大体みんなそうやって 絶対なるほどやっそうそうでなんか日本人はそこまでないんじゃないかなちょっと大事なタイミングで週1回は行くみたい大イタってとこには足りないかなって思うかも<笑>ちょっと<笑>そんな感じ ういうまあ あ, あのもうあのイタリア人はエッシと食べるは一緒晩ご飯が美味しい晩ご飯美味しいエッシもする一緒だなんかア朝昼ル。<笑> と<笑>一緒です。はいということで皆さんはどんなタイプの男とか女の子ですかなんかデートとかしたことあるとかしたいとか相談とかを聞きたいだったら是非コメントしてくださいこの動画ね好きだったら是非コメントしていいねももらってチャンネル登録を忘れずにしてくださいよろしくお願いしますチャオー